はい出、出来上がりました。出来上がりました。今日…あ、違なんじゃね。<笑>もう一回、もう一回。はい出、出来上がりました。えっと、虹をイメージしてゼリーを作っちゃいました。はい。どうですかと て, とても綺麗と思います。おせ辞抜きで 綺麗ですよしぜんなうんあの素材で作られた材料ですからとてもいいと思いますはい、うん、ブルーとグリーンがなくなりました大失敗かも大丈夫です、うん、でここ赤はラズベリーですねどうしてそう思いますかラズベリー。一緒に買い物に行きました、ね。 はい、<笑>赤はラズベリーといちごジャム入れてますそうなんですね、はい、じゃあオレンジ色は覚えてませんか一緒に買い物行った時にみかんですはいそうですみかんを、えー、とミキサーにかけてジュース状にしてゼリーにしてます、はいうん、じゃあ黄色は黄色はパイナップル使っちゃいました、はい パイナップルそのまま輪切りのやつね、入れて、パイナップルの果汁でゼリーにしてます。はいうん、あと、これ難しいな。次ですか、うん。これ本来はグリーンです。<笑>うん、グリーンになってないね、はい。でも、逆に下の方はここなんかグリーンじゃない。紫じゃない。<笑>なんだろうな、これも。 これちょっとグリーンに見えるけど本当に、うん、うん、まあならいいんだけどねここは何どなんな素材グリーン、うん、グリーンはね、ちょっと手抜きしてねメロン味のかき氷を溶かしてゼリーにしてます最後はブルーベリーでしょ本当はね、ここブルーもあるんだよここグリーンブルー ブルーはね、ソーダ味のガリガリいく。ね、面白い。はい。でこれは本来は何なんでしょう。忘れました。あ、これはね、濃いブルーだ。あはい、濃いブルーはえっ、ー、とね、何使ったっけ、ラズベリーだ、うん。ラズベリッをキサーのミディスアにかけて。 ジュース状にして最後はこれも全部ミキサーにかけて。 ちょっと味だね怖い、うん。じゃあそこ食べてみたいと思います。お先にどうぞ。はい、味見も一切してないからね、うん。硬さもちょっとね怖いんだよね。じゃあ食べてみます。まず赤の方から。ね、スプーン い, てていただきます。お、新しいスプーンです。スプーン可愛くない？笑顔スマイルのスプーンですね。うん お、可愛 い, いです。ゼリーになってる。いただきます。お、お一応ゼリーにはなってるね。うん。よしい、ちゃんとゼリーの、違う、あのラズベリーの酸味があって。うん。好きです。本当に。うん。なんか、ゼリーじゃなくて。 ジュレっぽいね。うん。そうだね。次はみかんみかんはい。ミカンの方が硬いね。あ、ミカンはちゃんとデリドゥルっていね、うん。下のねこの黄色のパイナップルが。うん。食べくい。あれ、一個取るね こじうんなんか硬さにムラがあるねうんうんってあこのベリー系は固まってないねうんこういうのが好きちょっとサプライズって感じがあえなんで固まってないんだろう全然大丈夫 うんなんかゼリーって簡単そうで難しいね作るのうんでも美味しい砂糖とか一切使わなかったからそんなに甘ったるくはないでしょうん自然な存在の味ですねうん、うん、ただパイナップルの缶詰とかそういうのは甘いけどね自然な甘さじゃないけど、うん いろいろなことにちょっとチャレンジしたいなと思って作ったんですけど、うん、ゼリーはむずい。<笑>なんかね、なんでだろう難しいな。うん。楽しければいいと思います。これぶっちゃけね、5時間以上かかった。おお。一個一個作って冷やして固めて。 で、また新しいの作って、入れて、冷やして固めての繰り返しだったから。うん。うん、お疲れ様でした。とどうぞ。<笑>うん、うん、うん、まあ、楽しかったらし、ね、作るのも<笑>、うんうん。うん、今日の動画はこの辺で、こ、うん、この辺で。うん、この辺で。はい。うちょっと短いけどね。はい。うん。じゃあ、うん、また次の動画でお会いしましょう。また会いましょう。 ばばあ。何。と一緒に焼けたほうがいい。うん、では、また次の動画でお会いしましょう。はい、またお会いしましょう。ばばあい。バ